希望を武器に絶望と戦え世界レベルの日本のコンテンツを作るで立ち上がった一大プロジェクト今の国のアリスこの作品を見るためにネットグリックスに加入しても OK です人生をかけた戦い政治をかけた戦い人をです極限の状態まで追い込まれた人間がどう選択していくのかカメラ OK 音 OK 役所 OK よスタート はいどうもみなさんこんにちは監督ラボの監督です。えー、今回はですね、ネットフリックスドラマ、今の国のアリス、こちらを紹介していきたいと思います。 いすこの作品を見たきっかけが三つあります。まず一つ目、山崎健人さんの大ファン。若手俳優の中では演技力がむちゃくちゃいい。続いて二つ目、デスゲーム大好き。まあ、こう言えばですね、お前最後かよって思うんですけども、人生をかけた戦い、生死をかけた戦い、え、死闘で極限の状態まで追い込まれた人間がどう選択していくのか、とてもね、やっぱ感情動かされるジャンルなんですよね。そして三つ目、ネットフリックスドラマだから、え、監督なんですけども、今回初めてネットフリックスで 作ったオリジナルドラマ1本目を見たんですけども話は聞いたんですよねやっべえなと思いましたそういったところも含めてこの3つの理由で見ました 原作は漫画本となっております。麻生ハロさんという方が2006年から約6年間かけて描いてきた作品です。で監督なんですが、このドラマ版を見てからもうむちゃくちゃ感銘を受けまして、漫画全18巻レンタルして、今見た状態で動画を撮っております。あとはですね、2013年にアニメ化されております。アニメ化といっても地上波とかで放送されたのではなく、単行本にセットとして含まれたもの。今回のネットフリックスドラマで言うと4話までがアニメ化されているというわけですね。そして 2020年12月10日ネットフリックスで全8話配信開始されました約1話40分で全部見ると400分、まあ、400分の極上のエンターテインメント体験でした監督は佐藤信介監督実写版ガッツやべえアイアマヒーローすげえ犬屋敷やっ なってていいいいううね欲しいものがちゃんんとと描いてくれる監督さんという印象です今回の今までの国のアリスもえ、この監督だからこそ見たっていうのも一つありました。で、タイトルなんですが、タイトルの後にアリスとつきますがえ、こちらアリス良平というですね、主人公の名前から取られております。ちなみに皆さんご存知かと思いますが、不思議の国のアリスというですね、作品から、千アサオさん演じるウサギとか、あとトランプの絵柄もね、結構重要な要素として関わってきます。今回の主人公、アリス良平はですね、家が 超エリート。弟もむちゃくちゃできるやつ。そのプレッシャーに耐えきれず、ゲーム廃人です。勉強とかから逃れて、友達二人とですね、ワイワイぐちゃぐちゃくだらないことをしているのが大好きな主人公。あらすスはですね、まあ、渋谷駅でワイワイやって、ちょっとやらかしちゃって、三人でトイレの一室に逃げ込むんですよ。で、そこでドアを開けたら、人がいないよ。みたいなえー、渋谷駅、あんなに人がいっぱいなのに、誰一人といませんよ。みたいなえ。そこから物語が始まっていきます。まあ、これ見た人はね大 ジャですすももうびっくりするんですけども、まあ、ちなみに監督はですね、渋谷駅、まあ、東京に一回も行ったことがないどさんこです。なので、実際にどうなってるかわからないんですけども、調べたところ、渋谷駅前からトイレに行く道は、あれはですね、現実にあんな感じになっているそうです。誰一人もいなくなる。これどうやって撮ったかと言いますと、一人一人消していったではなく、栃木にロケセットを作りました。あと、見たらわかるんですけども、背景はグリーンバックで覆われてるんですけども、小道具とかもちゃんと作り込まれてて、 スクランブル交差点のところに車が何台もけ玉突き事故とか起こるんですよえ、これすげえなって思いましたね。ハリウッド映画を見ている感覚に。 陥りました。ちなみにこのロケセットなんですけども3本の映画で共同出資しております。一作品1億円ですよ。言ってしまえば3本で割り勘して撮影時期をずらして、えー、撮ったということです。ちなみになんですけども、も、えー、漫画版だと夜に花火がピューって上がってバーンってきたら人が消えるっていうパターンです。なおですね、えー、この漫画版のレビューに関してはこの動画とは別にですね。出しますので、興味がある方はチャンネル登録してお待ちください。で、そこからですね。デスゲームが始まるわけなんですが、そのデスゲームのまあルールと言いますか。か 通ルールルがまず一つ、ビザ。えー、ビザが切れると死にます。とはあと5日とか3日とか、だんだん1日ずつ減っていくんですよ。で、その当日になりますと、もう上からですね、バーンとされて、速攻で頭打ち抜かれて死にます。なので、もうどこに逃げても上から降っていくんで、逃げようがないです。そして、そのレーザーから逃れるには、ビザを更新する必要があります。で、更新するには、ゲームをクリアすることが条件です。もちろんデスゲームなんで、死ぬ可能性も十分あります。まあ、難しいゲームをクリアすすればするほど何 日か生き延びられるということで人間はですねもうゲームに参加するしかない極限の状態に追い込まれていくわけです ここからはですね、監督個人的に思った、興味を引いた部分をレビューしていきたいと思います。この辺からちょっとネタバレも含まれますので、この今の状態で見たいなと思う方は、ここで見てください。もしくは契約をしてください。もうすごいいいよ。漫画版とドラマ版なんですけども、まあ、冒頭が違うと先ほど言ったのですが、ゲームの種類や、その出てくる順番等もち ょ, いちょいちょいちょい違います。ゲームなんですけども、ゲームと表現されます。監督が大好きなガンツもですね、なんかもう逆文字になったり、ひらがな使ったりしてるんですけど、この辺なん なんかすごい好きでしたねあと、ゲームクリアしたら、え、コングラチュレーションってね、めちゃくちゃ明るい声で言うんですよね。そこがまた腹立つわ続きましてですね、ロケーション。他にですね、トンネルロケーションを使ったゲームですとか、あとね、ゲーム会社ですね、結構夜帯が多いのかな、まあ、基本夜か。真っ暗な中で、もう電光掲示板は、ゲーム、こことかね、ゲーム開始とかね、出てくるあのビジュアルがね、すごい、かっこいい。続きまして、ゲームルールが濃く。 まあ、これはデスゲームジャンル。どの作品にも言えるんですけども、こんなことさせるっていうね、ゲームルールが多々見受けられました。冒頭から、この中の一人しか生き残れません。とかね、おい、マジかよ。それがね、親友と一瞬でですね、当たり前の日常がぶっ壊されます。ゲームなんですけども、最初にトランプが重要と言ったんですけども、4つのですね、絵柄によって変わってきます。例えば、ハートはですね、心のゲーム。一番難易度が高いゲームです。そして、スペードが体力。ダイヤが知能性。 まあ、頭脳を使ったゲームそしてクローバーがチーム戦ですねえっ、ー、と監督何が得意かなと思ったんですけども謎解きゲームとか絶対クリアした試しがないし体力もないでしょまああとチーム戦いやチーム戦もな一応ね自主映画チームを作って何年かやってるんで、まあ、チーム戦かな多分1ゲームで 即死ですデスゲーム映画って結構たくさんあるかと思うんですけども、そのネットフリックス資金というわけで、もう一個一個のゲームがスケールがバカでかいよ。こんなに予算投じていいのっていうぐらいスケールがでかいです。なんかルールがわからないうちにスタートしてしまうデスゲーム映画って結構あると思うんですけども、えこの作品はルールをちゃんと説明した上で、もうしっかり時間をかけて描いてくれます。初心者でも楽しめる、死のゲームを楽しめるっていう表現もおかしいんですけども、楽しめるかと思います。あとその時間がある程度 抑えられているということで例えばえこの人誰足形 っ, っていうキャラクターが結構少ないと思いますゲームがですね約一話に一つ完結できる感じで描かれておりますので見やすさもとてもいいですえそしてですね中盤あたりにですねその会場、まあ、ビーチっていうもう人がむちゃくちゃいる場所にねたどり着いてしまうんですよでそこはね、ボスが仕切ったりとかもう幹部がいたりしてその監督ガンツがめちゃくちゃ好きなんですけどもガンツの大阪編に近い感じを受けましたチームが作られていたりとか でここでそのトランプとかのゲーム の, その裏側がですねえチラッチョロッチョロッとその情報が明かされますちなみにビーチは全員水着着用しなければなりませんでこのねなんと で, ですねこのビーチがゲーム会場になってしまうんですよねたくさんいる中でそこが一気にも う, かもうレーザーで出れないようになってそこがゲーム会場になる展開はもうやべえなと思いましたここで新たなたくさんの、ね、ビーチメンバーがいるんですけどももうみんなねキャラが濃くもう一人一人説明したいけども動画長くなるのでやめます、まあ、特に悔い ですねキャラクター最初ねいこいつ絶対すぐ死ぬだと思ったんですけどもツエーはこのクイナと入れずに男が戦うシーンがあるんですけどもそこがめちゃくちゃいいえロストっていう海外ドラマ見た人は分かるかと思うんですけども各キャラクターそれぞれ回想シーンが含まれるんですよロストみたいにしっかり長く描くっていうのはないんですけどもさらっとそのキャラクターの生きる目的がそれぞれ回想シーンで分かった状態で戦うバトルもう熱くて画面かじついてみました悪役でもちょっと 心を浮かされてしまうエピソードがあるんですよねいやこんな熱い戦い日本でもできるんだって思いましたで本作なんですけども、まあ、ドラマという形態を撮ってるので最後のねエンディングがもう次気になるところで終わるんですよで調べてみますと全8話なんで一気に見した方が結構続出したらしいですそれぐらい次が気になるんですよねちなみにこの作品シーズン2が制作決定しました<笑> 楽しみしかない。というわけでですね、監督原作漫画を読み終わっております。後半で結構メインとなるですね、チーム戦のバトルがあるのですが、そこでですね、全裸の男が出てくるんですよ。もうこのキャラクターがむちゃくちゃ好きです。全、ま、裸、あ、が好きとかじゃなくて、このキャラクターの生き方がね、なんかすげえなって。この全裸の男と主人公の有栖川良平が戦うんですけども、ちょっと目的に合わせて、ちょっと心がね、触れ合う瞬間とかがすげえ熱かったです。これをね、どう実写化していくのか今後すげえ楽しみです。 はい、というわけでですね、締めに入りたいと思います。まあ、テーマはやっぱり生と死というわけでですね、もう人間の極限まで追い込まれた中で、どう選択して、理由をつけて、どう選んでいくのか、どう信じるか、裏切るか、そこに揺れ動く感情、すごい大切な恋人だったり、親友を犠牲にしてまで生きれるのか、というところをですね、ぐさぐさとやられました。みんな思うんですよね。なんでこんなゲームがあるんだって、誰が全てを仕切っているのか、どこに怒りをぶつければいいのかね。そういったね、謎もね、ちょいちょいとね、明かされなた。 から物語が進んでいきます常に1と隣り合わせの生活がこの「今まわるの国の世界」デスゲームを通じて関係者が変わったりですとかもあってとても見どころ満載の作品となっております「今まわの国のアリス」見終わったあといろんな情報を調べたところです、ね、ちょっと驚愕な真実が分かりましたのでお伝えしたいと思います視聴回数に基づく国内トップ10に第1位を獲得しております まあ、そりゃそうだなと思いますね。このクオリティ見ればわかります。えそしてえ、韓国、フランス、ドイツ、イタリアなど、全195カ国で配信されております。えなお、その中の40カ国でトップ10入りも果たしておりますえ。これがどんだけすごいかと言いますと、日本初の実写オリジナル作品では、世界で最も視聴されたコンテンツというわけです。それが、今の国のアリス、すごさ、お分かりいただけましたでしょうかえ。そんなわけでですね、この作品を見るために、ネットフリックスに加入してもいいくらい めちゃくちゃおすすめできるドラマかと思います。ちなみに、一個前にですね、ネットフリックス加入してみたっていうね、動画がありますので、え興味がある方、どういったその契約内容やプランがあるのか、えその動画も見ていただきますと幸いです。今治のグリーンとは別なんですが、同じくネットフリックスオリジナルドラマで、佐藤信介監督が70、80、90年代は知ってんのかなえ、悠々白鳥がですね、なんとこのネットフリックスドラマで制作されることが決定されました。 やべえなまさすがにね、今の国みたいなスケール感は、いや、できんのかいや、できたらマジでやばいことになるよ。え、日本のですね、1年間の民放テレビを全部足したドラマ資金と、ネットフリックス1本のドラマシリーズの制作費がどっちが大きいかというと、ネットフリックスの方が圧倒的にでかいということが分かりました。まあ、監督もね、自主映画作ってるんで、予算があるとできることがめちゃくちゃ増えるんですよ。というわけで、正直、まあ、監督があんまり 日本のドラマ見ないんですけどもまあ、これ出ちゃったら？ 作品によって見るものもあるんですけども一回面白いのあになると見れないですよね作品の完成度やクオリティが保証されているというネットフリックスドラマ今後ですねもっともっと上がっていくのではないかと思いました、まあ、正直監督もね一時的になんか見たい作品があればネットフリックス契約しようかと思いましたが、まあ、こういうねでかい作品 AI によって見たい視聴者のデータを基づいて脚本が作られてしっかりとした予算が組み込まれてオリジナル作品をですね徹底的にねタブーとかも結構ねえげつない 描写も出てくるんですけどネットフリックスは地上波と比べてそういった制限がですねかなり廃されていますのでもう直球勝負ですね今回の動画はこれで以上となります冒頭にも言った通りですね世界レベルの日本のコンテンツを作るという目標はですねもう達成されているでしょうはいというわけでですね自分が大好きな映画やドラマや小説おすすめな商品やガジェット等を紹介しております本当にね自分が心の底から思ったものを損得なしで伝えておりますので興味がある方チャンネル登録をポチッと ぜひご覧ください。監督ラバーをこれからもよろしくお願いいたします。ではまた次の動画で会いましょう、はい、うん、というですね、まあ他にもたくさんの名言を出してるんですよ。なんていうか、もう全裸だからこそ全てを切れる。もう何も隠さない、うん。例えばそのゲームでもし自分が負けて死んでしまったとしても、後悔ない。そのゲームに立ち向かっていくそのかっこよさ、男気、男気とか関係ないか。